はい。皆さん、こんにちは。サルです。えーと、今回はね、こういうものを作ったので、えー、簡単なね、えー、工作の様子をお届けしようと思います。これ、セリアで買ったね、キーフックっていうんですかね、えー。ちょっと後でね、写真を出しておきますけど、まあ、マグネットが強いんでね、落ちることがないし、あと、使ってる途中で、これ、金属のね、くっつけて、ボーンとこう固定できるので、すごくね、便利です。めちゃめちゃ便利です。あと、こちら。 えダイソーのマルチツール330円だったと思いますねこれはね便利ですよなんていうのかなよく330円でこれできるなっていうねこれ素晴らしいコスパ商品だと思いますねこちらの DIY をやっていきます皆さんおはようございます猿ですえっ、ー、と今回はねあんまり動画撮るつもりなかったんですけどえっ、ー、とこれねダイソーのマルチツールこれがね あまりにも便利なんですよ庭キャンプするときもねあの、手元にあると便利なんですけど、問題はですね、これ、これにね、あの、引っ掛けるところがないんですよ。それがね、一番困ってたんです。なので、ちょっとそれをね、つけようと思ったんで、そんなの大した工作はしないんですけど、まあ、撮ってみてね、もし後であの誰かの役に立ちそうだなという動画になれば、えー、公開してみようと思います。よろしくお願いします。 じゃあ早速やっていこうと思うんですけどこれね2つ目ダイソーで買ってきた新品ですでえー、っと以前のやつはねかなり使いやすくねいろいろカスタマイズしてるんです尖らしたりねより薄くしたりねナイフも当然研ぎましたしねまあそれはいいんですけど、えー、今回はね別にそこまでは必要ないんですが引っ掛けるところをつけようと思うんですけどこれですね見えますかねはいこの 一番小さいマイナスドライバーっぽいやつこれね多分なくてもいいなと思うのでちょっとこの辺をねカットして穴開けて引っ掛けれるようにしたいなというふうに思いますフックなので割と大きなね束穴がいるんですよね考えるよりやった方が早い感じですねこれは割とね分厚いんですよここが 1mm 以上ありますねなのでねステンレスなんで 手こずるとは思いますけど、ちょっとやってみます。ドリルが滑るんでね、なんか傷があると便利なんですけどね。うん、また無理ですね。まあ、いきなりドリルでやりましょうか。多分3ミリくらいで開けないとね、使えないと思うんですけど、もう一回いきなり3ミリでいっかな。いきなり3で行ってみましょう。まあ、2.5 でちょっと慎重にやろっか。 なるべく細いのでね最初に開けて少しずつ大きくしていった方がねまだまだいいのでまあそういう意味ではじゃあ 1.5 からやってみようかなと思いますまあねなんか傷はつくのでいけそうかなとこういう感じですね 工具用の、ね、金属ってすごいい硬んですよなのでねまあ簡単には開かないんですけど焦りは禁物ですもうすぐですねこれね裏側にちょっと印が出てきたのでもうすぐっていうことですね はい、抜けました、うん、抜けました。無事にねでは変えましょうまずは 2.5 をいきましょうこれドリルの刃物はねほんと危ないんでね手切れますんでねくれぐれも皆さんあのなんかする時はね注意してくださいね防御用のね手袋とかを必ずして作業してください こう詰まってきたな刃を変えてみましょう、まあね、刃はね消耗品なんでねだんだん切れが悪くはなってくるんですよなので仕方ないんですけどね材質とかによってねあのやっぱり全然違いますしね100均 の,、ね、あのドリルの刃もね私よく使うんですけどね細いやつ 5mm 以下 6mm 以下のやつはね結構揃ってますよね あれ便利ですよあもう全然削り方が違いますねあのバーッとちっちゃいねあの削りカスが出ますんでねこっちの方が早そうです危ないですねよいしょ土台に押さえつけてやんないとあ折れましたね 折れてまました。わかります削れすぎてね一気に入っちゃってね噛み込みすぎて折れちゃったんですよそれでこうなっちゃったんですね、まあ、まあまあまあの長くやってるとね普通によくあることではありますこれで取れるかな取れましたちょっとまた刃を交換しますこれねすごい食い込みが良かったんですけどね食い込みが良すぎてね <笑>一気に食い込んじゃってで折れたんですねダイソーのやつですこれダイソーの 2mm2mm ねこれを使って今まで 2.5 で開けやってますけど途中からちょっと2に変えますけどねまあ少しずつあんな大きくしていくというねプロセスを経ようと思いますのでこれがね閉まらない向きに。 こっち向きにしまりますからドリルの刃も同じ向きに回すとしまっちゃいますもんねだからドリルの刃をこっち向きに回せば、えー、これはこれ以上はいきませんので、えー、今みたいなことはなくなるということですはい、えー、できました 2mm は空いてますこれで あの、キーリングが通ればね、別に問題ないので。あ、いけますね。これでいいですね。あ、通りました。2ミリで良かったです。2ミリよりちょっと広がっちゃったけどね、2.5 近くを多分開いちゃったけどね。まあ全然問題ないです。あとね、これが長すぎるんで、あの、こっちからここで止まっちゃうんで、引っかかってね。これをね、全部切ってやるか、 まあ、ただこの細い部分、時々便利なんですね。何かこう指でできないところをねこいつでだからちょっとだけ残しときたいのでこの半分ぐらいで切ってやりましょうでちょっと先をね今なってるみたいに細くしてやればいいかなと思います<笑>パカッと見えますかねこんなふうに簡単に切れます ちいゃい、ね、はい、えー、こんな感じですねどちらもねちょっと見にくいと思いますけど木だったらねこう食いつくぐらい食いつくぐらい、ね、こんな食いつくぐらいのね十分これぐらいあればね 使えますんでうんいいでしょうさっきあのこう尖らしたんでねあのちょっと鋭利になってますからね取り扱いには注意ですでそもそも、えー、こいつにはねこういうナイフもついてますのでねあの用もないのにね持ち歩いたり普段携帯してね外出したりすると軽犯罪法とかに引っかかってね、えー、検挙される可能性もありますし罰金とかね用がない時はね必要がない時は必ずあの携帯せず 自宅に保管しておくというのがベストです一応ね知っておいてくださいこれですねあいいですねこれはこれ非常にいい感じですあいいですねあこれで今度からねこれでタッと使ってあちょっとここやっぱ尖りすぎかな、まあ、痛いなこれで使ってで、えー、片付ける時はこうして で、こうして持ち歩くとやっぱちょっととがりすぎだなうんこれぐらいでしょううん当たっても痛くないしまあ怪我することはないし何かを剥ぐのはねちょっと難しいけどねシールみたいな薄いシールなんかをね剥ぎ取ろうと思ってもちょっと難しいけどね まあけどこれぐらいにしとかないと危ないからこれしましょうあとね絶対やりたいのはここですよこの先ここはねもっと尖ってくれないとね不便なんですよね先端が尖ってるものって絶対あの例えばロープの硬くなったね結び目をほどく時なんかに絶対いるんですよねまあそれ以外でもねあの尖ってる部分ってねめちゃくちゃ重宝するんでこれはねやっときましょう サクッとやりたかったんですけどね意外と時間がかかってしまいますねまあ楽しいんでねこの辺はあのどこまでこだわるかなんで楽しくできる範囲でやればいいと思うんですけどねこういうところですよ最後の仕上げねこれが一番大事な部分ですね 尖らせるって言そんなね、極端に尖らせる必要はないんですよ。あの、けど、むちゃくちゃね、硬い面のロープでね、あの、結んだ時はね、そんな閉まってなくても、例えばタープとかテントでもね、そうですけど、張った後ね、風が強風でね、ガンガン引っ張られてね、それで結び目がどんどん閉まっていくとか、翌朝撤収しようと思ったらもう硬くてほどけないとか、まあ、そんな経験ある方もね、いらっしゃるんじゃないですかね。 そういう時にこういうちょっと鍵状のね、えー、尖ったものがあるとどんだけ便利か分かりません。はい、えー、こんな感じです完成ですねはいこれぐらいの穴がね開きますこんなのがねあるとね結構便利なんですよ手で触ってみるとねうんかなり尖ってる感じあの手で刺さることはないですけどね尖ってる感じなのでこれだったらね カカチカチの結び目なんかもね簡単に解けると思いますあとはね、このナイフですね。もう全然、あの、買ってきたときはね、使い、使いようがないようなね、全く切れませんから、これ。こう、ペーパーナイフかなみたいなね、あの封筒を開けるときのね、ペーパーナイフっていうんですかね、なんか、それぐらいしか切れませんからね、爪なんかってやっても分かるんですけども、全然、 滑ってしょうがない感じ。オッケーです。オッケー。いいですね、うん。そうそう、これぐらい切ればね、いいですね。ということでね。 完成しましまたねいい感じで仕上がりましたはい OK ですやったこととしてはここですねあのー、カットしましてね細いマイナスドライバーがあったんですけどもういらないので切っちゃいましたでここちょっとやっぱね危ないので丸めました、はい、で穴を開けましたでここにカラビナリングって言うんでしたっけちょっと名前忘れましたけど えー、これをつけていきます。これ本当ね便利なんですよ腰にぶら下げといたらね少しからパッとこうマグネットなんで取ってねマグネット強いんでね落ちることはないしねで使い終わったらね腰に戻さなくてもどっか金属にくっつけとけれるのでねこれねすげえ便利ですよはいちょっとここのカラビのだけねあのちっちゃいやつに付け替えてますけど もともともうちょっと大きいのがついてるんですけどねあの大きすぎるんではいこれでいいと思いますそうしたらこれでねあの自由に動きますしで普段はこういう形で携帯しておいて使う時は外して使ってでまた、えー、戻すという感じですねで、えー、プライヤーがついてるんでね何よりもこれがいいですねプライヤーはこれで使うと えー、それから、これですね。まあ、ヤスリとか、その、これ爪のね、あのー、中のゴミ取りなんですかね。なんかよくわかりませんけど、えー、尖ってるものでね、万能に使えます。はい。それから、一応こういう缶切りもあります。使えるかなこれ使うときに、うん、ちょっと厳しいね。こいつがあるので、 これが開かないですねここで止まっちゃいますね。そうすると、まあ、切れないことはないね。めったに使わないんでいいでしょう。缶切り、うん。こっち側がナイフ。今研いだやつ。ナイフ使うときは、まあ、大抵、どうかな。こういう形かな。で使うかな。がいいかな。という気がしますね。こうやって使おうと前してたんですけど、そうしたらここはちょっと邪魔なんでね。まあ、今後は。 こううやって使うかな、えー、それからこっち側なんかあのロープを切るためのねナイフみたいなものあんまり使わないですけどねあとこれが線抜き線抜きはねここがマイナスドライバーにもなると思いますあと、えー、ちょっとちっちゃいけどプラスドライバーねちっちゃいですねあんまり実用性なさそうですけど というぐらいはありますね。はい。まあ主に使うとしたら、プライヤー、そしてナイフぐらいだと思います。あ、あとね、さっきの、えー尖、尖らしたやつね、これね、ぐらいだと思いますけど、まあけど、そんだけあればね、まあかなりいいですよ。ナイフもここに入ってるので、これだけね、あれば、ちょっとこうね、庭キャンで焚き火して、料理作って食べたいとかいうときにもできるので、まあ便利かなということになります。はい。ということでね、 これぐらいいいいにししたた。とと思まます。ごご視聴ありがとうございましたこの動画ね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録も良ければご検討ください。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。